はいおはようございますラスカルでございます今日はですねっていうか今日もですね<笑>前回ねちょっと注文したものが美味しくてまた買っちゃったんですけど麺屋杞流さんでございますで前回はねあの混ぜそばをいただいたんですけど今回はねこちらのつけ麺をいただいていこうと思いますこのつけ麺ですねこのセット内容が麺が3つ け汁つ、油と七味と魚粉、まあ、このトッピングがね各3つずつ入っておりますで今回はですねこのつけ麺セットを2セット買わせていただきましたので合計で6色の麺を使ってつけ麺を作っていこうと思います、はい、まずはこのお持ち帰りの定番スープをですね湯煎していきたいと思いますまずは鍋に火をつけてと。 えー、約ですねこの温まったお鍋に15分ほど湯煎していくという表記なんですけれども一番美味しい食べ方はこれをねまた小鍋に移して火をかけて油とスープをねなじませて食べた方が美味しいらしいのでいや凍った状態がねちゃんと溶けたらまた別の小鍋に移して火にかけたいと思いますはいそしたら今スープがだいぶ溶けてきましたんでこれをね別のちょっと器に移していきたい熱いな 後ほどね、この背脂も湯煎していくのでこれもね湯煎するときに中に入れていきたいと思いますこれにんにく切ってない忘れてたこれはもうささっと さ, ささっと切っちゃうねよしうんうかなよっこらしゃい これを火にかけていくとこの間にねこっちですぐに火を入れていきたいと思いますまあ湯煎の場合だったら湯煎した後に、こうやってねよくシャバシャバして油とつけ汁の方をね混ぜてくださいってことだったんですけれども火にかける場合は、まあね、あの鍋底に焦げつかないように箸でね23回程度転がしながらゆっくり温めてくださいで、ししっかかりね、沸きると 液体とと油がが混じってくくるるそそううでで、ね、沸かししりが甘いと分離しやすくなるそうですなただあまりにもね沸かしきった後に煮詰めてしまうと水分が飛んでしょっぱくなってしまうのでそのあたりはご注意くださいそしたらスーッと鍋の方に移していきますでまだね全然鍋沸いてなくて麺投入も早いので火入れはしないでそのままにしていきたいと思います ちょっと待ってる間にもう油入れちゃおうこっちの湯煎の温度が低いからね先に入れますごめんねちょっとコンロが足りなくて手順がねバラバラなんですけどその辺りはご了承くださいはい今お湯が沸いてきましたんでまずはね野菜をゆでていきたいと思います今回もねもやしだけを用意しておりますがまあ、好みによってはねここにキャベツとかも加えてください今回もやしは 400g で そしたらもやしはこいなもん捨て入れはいそしたら今再沸騰してきましたんでここにね麺を入れていきたいと思います一応ね茹で時間は5分から7分間ぐらいでして、まあ、これもねお好みで合わせて茹でてくださいていうか麺を茹でる前にこっちのねスープも熱を入れていきますそしたら合わせて麺を投入でこれもね今回もほぐしながらしっかり入れてください したらこれを6分間、ていきますうわ、うまそう。いいな、早くいってな。また、麺底にくっつかないように、しっかりとね、菜箸して、混ぜてあげてください。で、あとこれ、温める際に、鍋底をね、しっかりと回さないと焦げ付きやすくなってしまうので、中に入っているね、こういう豚を利用して、鍋底をね、撫でるように、こう混ぜてあげてください。はい。 よっこいしょあれどっこいしょっとでっけえボール使ってしっかりとね水で締めていきます、まあ、軽くねこうやって締める時に麺をこしてあげて麺のねぬめりを取ってあげるといいと思いますはいえっと ちょっとこの麺料理はさすがにね、すり鉢の人無理なんですり鉢に持っていきたいと思いますいいここに野菜をね持ってあげてトッピングしてあげてこの味玉ものを買ってきたんでこれもトッピングしちゃいます で, いょとで麺丼はこれで完成あとは漬け汁か ここにね、背脂をかけていきますはいってことでこんな感じで完成しましたんで向こうへ行ってね食べていきたいと思いますはいってことで今完成してこっちの部屋に移ってきましたちょっとねこの移ってくる準備にだいぶ時間かかっちゃってて伸びちゃってるかもしれないんでね早くいただきたいと思いますあもったいないいただきますいやー うん、ま麺やっぱうん締めても香りがいいわちょっと一回前出してとちょっと改めて漬け汁の方にも、うん、か全然麺重たっ<笑>持てないやよいしょうまそううん甘い、うんうんうんうん うまいなよいしょうん豚の脂っていうのかな脂のうまみの密度がやっぱ濃くてすごいうまいうん、うん、つけ麺食べたのがまだもう去年だったかな1年前だからなかなかね思い出せないんだけどうまい もあやらかくてうまいよいしょちょっと野菜も合わせて食べないといやこれはうん、まっやっぱ野菜部分のこの七味とね魚粉が混ざると一味違うね合わさって完成形って感じ うん、そのまんま味玉もうん今回まあ6セット分あるからさ茹で前で1 8 0 0ムぐらいなんだけどこれはねするするですようま、ん、ちょっとニンニクは麺にあえてちょっと一緒に食べようかな。 ななんでこんこ豚とニンニンクって本だろう絶対入れただがうまいねうんまあご家庭でねニンニク使うってなると刻んだりするのはちょっと手間になると思うんですけど確実にね香りとかうまみはね刻んだやつの方が美味しいのでまあ少しの手間なんですけどぜひね僕のおすすめは刻んでくださいって感じです うん、皆さんつけ麺とかかってよく食べますか僕はね結構頻繁に食べるんですけどただねこのつけ麺って難しいところがやっぱりさ麺を冷やすから麺のねどうしても小麦の香りっていうのが弱くなりがちなんですけどこの桐生さんの麺はね全然損なわれなくて冷やしててもすごいんだよね小麦の香りがうん。 先日食べた混ぜそばそのあったかい系のやつと全然やっぱ麺の印象変わるねうんちらっとねあのツイッターの方で見たんだけどやっぱりどうしても一食食べた後 つけ汁がまあ全部食べきれない余りがちっていうのを書いてあってまたそこからねこのつけ汁を使って雑炊とかに締めにするといいらしくて残ったねつけ汁はそれで食べようかなと思っておりますうんで混ぜそばもそうだけどこのつけ麺も家で食えるレベルじゃないなうん 最高ついでに、今日もビールいきたいと思います。い、はあはあ、やだ。うん、うん。やっぱりこの漬け汁の方に背脂を入れるから、どうしてもね。 スープをちゃんと混ぜてって分量不正だとしてもねその溶けた背脂が上にね油膜を張ってくると思うんですけど後半の方はねその油膜がなくなってくるのでだんだんね味が濃くなってくるんですよでそこ で, でトッピングだったら生姜とかすごい合うと思います今日生姜用意してないなよちょっと最後はもうスケジュールが少なくなってきちゃったんで 麺を全部入れちゃいたいと思いますはははい、はい、はいそしたらこっちのすり鉢の方は完食でございますはいそしたら最後の一口ございますうん はあ、ごちそうさまでしたはい今食べ終わりましたいやー美味しかったけどさすがに<笑>家でね 1800g はねなかなかのヘビーな量でした<笑>こちらのつけ麺ねあの普段は夏季限定のメニューになってるんですけれども今年はお店の方では販売しないみたいでしてこの通販のみで販売を行うそうです今までの桐生さんのつけ麺ファンの方もこれを食べたいと思ってくれた新しい方もね